p t b 地下施設来ました。手札公開、血の巧妙、有用、小さな獲物が強化、入ったけど、一体どんな感じなのか。手札公開はみんなに効果乗るから、誰か持ってくるだろうって、持ってこないでないパターン増えそう。ああ、すでに3人いるんだね。違うところへ行きます。 走ってきたけど心音しなかったあトリックスターだったんだあと2台出し植えつけるか みんなオーラケパーク持ってるのかな手札公開と結族でキラーの見える範囲が 32m ホントルほんとわかりやすいから救助もしやすいね ありがとう中央の発電機は回し始めぽかったからここでいいかなメインイベントの連撃かなうんあれってバレてるよね 運距離が近いこのタイミングは言うよないと事故るなナイフ回収に合わせて助けるべきだったケリルが目線通らない角まで移動してくれれば一直線の通路じゃ思うように起こせないまま2ダウンもありえる 動き出したから持ち上げるそんな近くにフックあったのかあ見つかった。 これよりナイフが当たりやすい血の光明発動中だから見失ったみたいだ ロッカーあったやっぱりセルフケアの方が確実かなうちなる力で治療して救助へ向かおう仲間はすでに近くにいるんだね一人見つかっててもう一人がゲート救助タイミングは今しかない ・お前は任せたよ。